宮本議員、ありがとうございました。それでは、続きまして、社会民主党、副党首の福島二党参議院議員より、ご挨拶いただきます。どうも、皆さん、こんばんは。こんばんは。え、夜、ちょっと暗くなってきましたけれども、たくさんの皆さんが、この議員会館の前に来てくださってる。本当に元気が出ます。みんなで力を合わせて、共謀罪を廃案にして。 行きましょう今宮本さんからありました安倍総理は国会でこう言いました私か妻がこの土地の払い下げに関与していたのであれば総理大臣も国会議員も辞めると言いました満額回答かゼロ回答かは評価の違いかもしれない私も満額回答だと思いますでも皆さん関与は 明らかにだったらだったら総理大臣も国会議員もやめてもらおうではありませんか韓国では新しい大統領、まあ、いわゆる野党の国会議員、まあ、かつての活動家その方がまさに大統領になりましたパク大統領はお仲間への便秘供与で大統領を祈免になりました日本 でも全く同じでではないですか。だとしたら今独裁者がこの国の主人公なのかいや違う 国, 会国民一人一人が主人公なんだそのことを私たち一人一人が主権者が示していこうではありませんか今まさに共謀罪がどうなるのか最大 この人を処罰できる法律について、法務大臣が全く答弁できない、こんなひどい話はありません、答弁できないんだったら、こんな法案取り下げろと思いますが。 ですかその通りですよ、テロと関係がありません、えー、そして、えー、この、えー、テロと関係ないし、それから、共謀罪を作らなくても、この条約は批准ができます、共謀罪なんて、えー、ごめんなさい、共謀罪が成立させなければだめだというのは、全く嘘でで、そして、 組織犯罪というのが答弁です。<笑> メールやそして LINE もこの手段になりますねと言ったらはい、そうですと答えながらじゃあ、デジタルも監視するんですかという質問に対してはいや、そうではありません、一体何なんですか、この答弁はでも皆さん、共謀つまり準備行為以前に捜査ができると答弁しています。 共謀するのではないかということで監視されるそのことが起きると思いますそして皆さんなぜ今共謀罪なんでしょうかなぜ安倍政権で共謀罪なんでしょうか安倍政権は 終わります。共謀罪、本当に私たちの力で止めよう。シカゴセブンは1968年、まさにベトナム戦争に反対をしていました。民主党大会で暴動の共謀。